週刊んなんかこういう食い物も毎日だってあげるよね見たくもない売れっ子芸能人はキャビアアやフォアグラばかり食べてますもっと庶民的なもんが食いたいな仕方ないわよ私たちスターですもんお弁当 で, ですいらっしゃいローソンの最高技術で作った超普通のメニューそれが肉野菜炒め弁当普通だ庶民的ね「週刊ローソン」んうん「今週は肉野菜炒め弁当 「ローソン」「ローソン」「今週は新おにぎり」 週刊ローソン「う」今週は隠れた名店 うわ 美味しかったミルクパンサンド。ミルクたっぷり。耳までふんわり。耳。耳までふんわり夢みたい。ローソンのミルクパンサンド。シューカーローソン。ううローソンくんもう寝たのか。う ん, ん, ん。まだミルクパンの夢かな。もう食べられないよ。昔の漫画かお前は。夢見る美味しさ。ローソンのミルクパンサンド。シューカーローソン。う, う腰は目 本庄さん、明けましておめでとう。加藤さんおめでとうございます。どちらまで？ローソンに行くだよ。ローソンに行くんだ。ではご一緒に。喜んで。週刊ローソン。会社は明けましたおめでとう。チケットのお知らせです。いよいよ映画モンスターズインクがやってきます。楽しみですね。いや本当泣きました。もう見たの？いや予告編で。今映画モンスターズインクのベイチケットを予約すると、これ絶対来る。ローソンだけ。週刊ローソン。会社はよ。 酒大饿啦大台鸡全大饿啦花山水花花饿啦为中国的便当来了我送红哥哥酒搞便当我来小容吧我来青椒肉丝我来木耳尝尝你们要的都在这里面好吃好吃好吃我送红哥哥酒搞便当就搞来了哦球球是中国的便当。 うう今ローソンで夏ワクワククーポンやってます!」「割引総額なんと7840円ワクワクローソンに急ぎましょう夏ワクワククーポン絶賛割引中」「週刊ローソン」うう「う今週はワクワク」うう「うあクールなイケメン発見えどこどこあれ違うほらどこ<笑>イケメンあークールなイケてる麺類はローソンでドリンククーポンもついてる週刊ローソン「う, う今週は冷やし麺